なんとですね、番組進行は私一人で最後までやってと言われているんですよ。もう本当に不安なんですよ。できるかな。おふりさん、おふりさん、どっからか声が聞こえる。ゆいちゃん、ゆいちゃん。えこれもしかしてなんかバラエティーとかでよく出てくる天の声。 ですかね、いかにもゆりちゃんが一人で番組に進行しないテになことを聞いて助けに来たんだよわー助かります今回のテーマは聞いたことがなくて一人でちゃんと進行できるか不安だったんですけど天の声さんが一緒に進行してくれるということでとっても心強いですそうかそれは良かったじゃあ早速本題について話していこうか今回紹介するのは朝日課程などの 機能ファブリック、サステナブルファブリック、全然頭に入ってこないなぁ。ファブリックとは生地や動産のことね。サステナブルの意味はゆりちゃんも知ってるよね。あ、AKB48 の五十六枚目のシングル「サステナブル」と同じ意味ですか？サステナブルは直訳すると持続可能なという意味ね。 エコセンサーは地球に優しい生地ってことなんですね。それだけじゃないんです。エコセンサーは軽量性、耐久性、ストレッチ性などを備えた高い機能性を持ち合わせた生地をラインナップしてるんだ。ゆりちゃん、これを見てみて。ほ。ほ。ほ、はあ。え、つるつる。 すごい触り心地がいいですその通り朝日カかせアロマンスさんからエコセンターの生地のタンプルをお借りしたよどう実際に触ってみたい感触はいや本当にサラサラツルツルでなんかもうずっと触っていたいくらい気持ちいいですこの生地が 今日はいろいろと勉強になりました。エコセンサー、機能性とサステナビリティを兼ね備えた素材か次回はエコセンサーの担当者からさらに詳しく製品の紹介をしてもらうよ。お楽しみにそれではまた今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。概要欄にアサヒカセアドバンスさんのウェブサイトやツイッターのリンクを貼っていますので、是非そちらもチェックしてみてください。 以上本日は AKB48 の小栗ゆいの MC でお届けしました。またねー